様、たるんでいるぞ決戦は間近というのに、そのへっぴり腰は何か その腐った目つきは何か貴様そんなに死にたくないかそんなに米兵が恐ろしいかそんな気合では討ち取れんぞ<笑> そのつきだ後ろは、貴様の魂は腐りきっておるわ魚だ貴様の目は死んだ魚の目だ後ろには金蔵はいるか注意殿がおよびだ立てもたもたするな GET OUT! 後ろ宮貴様は外国語が堪能であると聞いたが事実であるか英語と中国語を話せるであります。注意殿。英語と中国語を話せるであります。注意殿。 ならばイタリア語はどうかわかりませんでは貴様にイタリア人との通訳は務まらんというわけか英語を喋れる者がいれば可能と思いますなるほど確かに貴様外国人と英語で話した経験はあるのかありますよし後宮 貴様を俺の通訳に命じる。どうしてイタリア軍が。確か。 1943年にイタリアは降伏しているはずです。これはどういうことでしょう降伏したのはイタリア王国だ。だが、それを受け入れない者たちは、親独政権 RSI を樹立させ戦争を続けたのだ。RSI? イタリア社会共和国別名サロ共和国だ詳しいな 何も知らぬ者はイタリアは枢軸国の中で1943年にいち早く降伏した腰抜けなどと呼んでいるがそれは間違いだイタリア社会共和国軍は開戦から1945年4月29日まで勇敢に戦ったのだベルリン降伏はその3日後腰抜けどころか大健闘だなしかし RSI 海軍は日本まで航行できるような潜水艦を持っていたとは驚きだそうでなくともはるばる日本までやってきたこと自体が驚きです彼らはなぜ日本にロッケン島に イタリア軍なんてて初めて見たぞ何でも事故か食らいで航行不能になったんだと換気装置がやられて塩素ガスが換気できなくなったって聞いたぞ注意度のの話によると何か重要なものを運んでるって話だよ暗号変換機か新型エンジンなんかの設計図じゃないのかオラツミニウンヌンより上層部がまだここを覚えててくれたことの方が驚きだぜ後ろ宮早く来い貴様は通訳だろうが 注意だろ。 後宮、艦長は誰か聞け。私がこの島の指揮官であることを説明せよ。ようこそ、日本へ。英語がわかるものに。ようこそ、日本へ。艦長でありますか ?I can not speak English. Please wait. ている待ててと言っています英語のわかる人間を呼んでいるのかもしれません私英語わかるわ。 ようこそ、日本へ館長はいますか艦長は死んだわ士官はあそこの彼だけよお悔やみ申し上げます何かお手伝いはできますか新鮮な空気と水が欲しいわまだ息のある人間もいる休ませる場所が欲しいわ協力しましょう他に英語のわかる人間はいますかいたけどみんな死んだわ私だけよ みや女は何を言っている艦長は誰ださっきの男なのかその女は何者なのか早く通訳しろ注意殿彼女だけが英語を分かるようです彼女が彼らの通訳になります艦長は死亡 代表者は先ほどの士官のようですあのうるさくあなたに叫んでいる男は何者まさかあなたの上司なの不幸なことに私が美しいお嬢さんを独り占めしているのが気に入らないんでしょうあら東洋人にお世辞をもらえるとは思わなかったわ綺麗な英語ねあなたは育ちが良さそうだわあの怒鳴ってるみっともない男とは大違い あなたたたがここのの将校だったらよかっらかにおや私も西洋人にお世辞をもらえるとは思いませんでした<笑>あなたは面白い人だわ名前は後宮金蔵ですよろしければお嬢さんの名前もぜひベアトリリーチェ・カスティリオーニようこそベアトリーチェ日本へ。 トリーチェとはイタリア人だったのですかそうだ彼女は RSI 高官の娘だったどうやら彼女の父親こそが一番の罪人だったらしい残念ながらロッケン島にたどり着いた時にはもう死んでいたその高官がなぜ日本にスエズ運河からインド洋を越えてはるばる日本まで来たというのか 確かに、同盟国としてはドイツの方がはるかに近いはずなぜわざわざ日本までやってきたのでしょう途方もない規模の遠大な作戦か何かだったのかもしれないその全容はわからぬがその潜水艦がただならぬ任務を帯びていたらしいことは後に理解することとなる。 日本の潮風はてっきり醤油の匂いがすると思ってたわお互い様ですイタリア人の髪はパスタでできてるって思ってましたあらそうよアルデンテに仕上げるには茹で加減が難しいのなら日本人はみんなスパゲティネーロだわよくご存知で日本人はシャンプーの代わりにイカスミを使います 何でも知っているのねイタリアに来たことがあるのありませんしかし本はいろいろと読みました東洋人がイタリアの本をへえ例えばどんなニッコロ・マキャベッディダンテ・アリギエリンだからあなたが永遠の宿女であることも存じていますよおおなんてこと金蔵はとんでもない勉強家だわあなたはひょっとして 日本では高貴な家の出身なのではさあどうでしょうあなたは他の野蛮そうな日本人とはまるで違うわ私にはわかるのあなたはきっと高貴な家の人間だわ後ろ見やけは日本の貴族の家柄なのとんでもない宝石で一山当てただけのただの成金の一族です私が勉強していたのは高貴なる者としてのたしなみではなく 何をすることも許されなかったら本を読むかバラをいじるか酒に溺れるかしかやることがなかったからですよ許して金蔵あなたのような高貴な人が。 どうしてこんなおかしなところで兵卒の身分に甘んじているのか深く考えなかったわ私の一族などどうでもいいことです死ねば後宮などというせいは何の意味もないそしてそれこそがようやく私を解き放ってくれるのです金蔵は死にたくて軍隊にそんなのダメ家族が悲しむわ家族なの 私には誰も私にあなたの苦しみは分からないけれど。 の心ない言葉が傷つけてしまったことはわかるわ許して金蔵。銀像 金像ありがとうえ《あなたが私を金蔵と呼んでくれるから私はやっと自分を取り戻すことができる私はようやく本当の意味で私を見てくれる人に出会えた気がします》 近蔵あなたはとても遠い異国で出会った外国人だけれどあなたの心はとても繊細で美しい私たちはきっと近所に住んでいたならとても当たり前な友人になっていたわ私も嬉しいのよあなたは私のことをベアトリーチェと呼ぶカスティリオーニのご令嬢とは呼ばないわ 親しい者には何て名前でいえ普通に金蔵と呼ばれていましたじゃああなたは私をベアトリーチェと呼ぶのを改めるべきだわ親しい人間は私のことをビーチェと呼んでいたあなたもそうしてくれると嬉しいわわかりましたこれからは親しみを込めてビーチェとお呼びをダメダメ堅苦しい言葉はダメだって私たちはもう 友人なのだからあの微笑があれから何十年を経ようとも我が記憶より薄れることはないおじいさまはベアトリーチェと出会うことで自分を取り戻されたのですね平たくいや浮気だな。 ウィルさんは今後も出現を繰り返されるならお尻をかばわれる癖をつけることをお勧めしますおじいさまにとってロッケン島はベアトリーチェと初めて出会われた特別な場所だったのですねうん私がこの島に来ることがなければ出会うこともなかった奇跡の島なんだ その潜水艦基地の名残とやらは今も残っているのかクワドリアンの近くに今も残っている外界からは見えぬ入り江の影だ吹きつがって漁師たちも近寄らなかった島だ私以外に知る者はもはやいるまいクワドリアンと屋敷を結ぶ2キロにも及ぶ地下道はその基地の名残なのかそうだ 鍾乳洞を改造した広大な地下壕で地下を網羅し島内各地を要塞化するなどという寝言の残骸だ私はその地下道を生かし島の両端に二つの屋敷を作らせたのだ二つの屋敷二つの家族後宮家の屋敷と後宮家から解放された 金のの屋敷だったのですねそうだ私には必要だったのだ後宮という呪われたせいから逃れるもう一つの場所が<笑>しかし同情するよはるばる日本までやってきて任務を成し遂げられなかったとは気の毒の限りだ パパの任務が何だったかよくわからないわどこか遠くへ逃げ大切な日までそれを隠さなければならないと言っていたそれとはわからないわそれはとても大切なもので大切な日まで何年も隠しているつもりだったみたいいえそれと一緒に隠れているつもりだったみたい私に 異国の地で長い時間を過ごすことになるかもしれないと謝っていたからアンジェロ・少尉は積み荷は特になく君の父上が輸送すべき要人だったと言っていたが少尉はあなたたちを信用してないわ私でさえ知っていることをいくつも隠してるひょっとすると少尉はパパの目的と積み荷を知っているのかもそれが何だったにせよそれは イタリア軍の任務さ俺らには関係ないねむしろ同盟国なんだ頼ってくれればいいのに金蔵が良い人であることは疑わないわ少尉にもあなたは信頼できる人間だと伝えてるんだけれどどうして男というのは異教ではむやみやたらと幻覚になるの普段はみんなもっと陽気な人たちばかりなのにここへ来てからみんな妙に空気が張り詰めているわ 将尉は部下たち全員に常時銃を手放さないように命じてるまるでここが敵地下のようだわ軍人ならおかしいことじゃないさむしろこういう時こそ規律を引き締めて友軍に恥ずかしいところを見せたくないんじゃないか 就寝時には必ずネズバンを立てるし、もう航行できないスクラップ同然の潜水艦に、今もあなたたちを近づけないように見張りを立てているわ。私はなんだか、日本人を露骨に毛嫌いしているように見えて、気持ちが悪い。 慣れない生活を強いられてみんな気が立ってるんだろう天候と女将の都合で君たちを本土へ運ぶ船の派遣がまた遅れてる君たちをいつ本土へ送ってあげられるやら 仕方がないしそれも悪くないわだって船が来てしまったら金蔵とはもう会えなくなってしまうんでしょ確かに。 アンジェロ翔尉だよ君に用事みたいだまたお小言かしら日本人とあまり親しくするなと最近うるさいのよ翔尉はとても重要な話があるからあなたたちの指揮官に合わせてほしいと言ってるわ。 協力を求めたいと言っている何のことか分からないわ重要な話わかった山本注意を探そういいぞあげろ なるほどイタリア人どもが我々を潜水艦に近づけたがらないわけだなんてことこれがパパの運んでいた積み荷だというのすすごいこんなの生まれて初めて見た。 なぜ、こんな大量の黄金を国外へこれだけあればイタリアの戦局を変えられたかもしれないのに戦局を変えるのは武器よでも戦後は何の役にも立たないわ確かにお金も戦局を変えはするでしょうよでも戦後にもその価値は変わらないわ